Thank、you あ, あ, あ, あ、こんばんは今 20m 先から山本さんがこちらに向かってはいほぼ山本さんがあ、到着したこんばんはー山本ですどうもーえー、っと第149回式のの細道ということでね 本日一二三四。九九名。九名のね。九名のプレイヤーが集まっていただいておりますということで。はい。えーっと。一試合目、ええー、ワンピーガーさん。ツーピーガーは、ええー、どこださんということで。はい。 キャラはもう事前にいただいてる2キャラですよねはい竜残儀えっ、ー、とドカタさんが竜なのかなカーシムさんが残儀はいきっちり開幕から見ていきたいと思います珍しくおっ開幕ダイア大足歩きシ ー, アダイシーこれは素晴らしい動きを見せたこの後ですよねあとツー2 p マイクがあ はい、でも竜残疑、お互い決定的なところは密着、土密着じゃないとそんなにないのかなと、いやお、あります、うんまあ、りまます残疑側の残疑側の飛びがギリギリ当たる間合ぐらいから、あーなるほど、まあ、その手前は特に何もないんですけど、ですよね、開いちゃうとそんなにまあ、竜が遠くから打つか打たないかぐらい。そうですよね こ の, この感じですよね、そうですねの今の前届くところから一応、龍は上も見なきゃいけないし、波動を打ったらダメージもらうかもしれない、こういうことですよね、はい、その手前で超早い決断の波動を打つと、ザンギは、まあ、とりあえずガード、今ガードするあまず、まずガードでいいですからね、そ, ねそれだと試合が動かないので、ザン ギ, はギとりあえず大パンが取れる届くところま で, で、ねあ、ここですね、こ, この前おっと、今、波動が漏れたのか 近いと飛ばなくてもザンギは波動を見てからダブラリとかちょっと踏み込んでって弾いてみたりとかあっあっあっ得意の上が出なかったこれッシがみくらいでしたねそうっすねさあそしてエクスパーさんかな ここでエクスパさんの龍またリュウザギかなるほどおっ買いまかした今日は1周目に9分の5が龍ですね、はい、そんなに龍いるんですか、はい、1人 S 龍ですがま あ, あーそれを 0.5 と数えるとちょうど半分龍ですねそうっすね今から変えてもいいですかどうですか変えたいいやいやまあまあまあまあまあ まあまあさあ亀橋エクスパーさん独自の動きがやはりあるさあだからスクリュー一発圏内ーおっと出たマリオパンチ体育残技人によってはこう逆算してって最後スクリュー一発の体力までどうやって持っていくかを計算してやる人がいますね、はい、なるほど 逆にあのどんな場面からも光る人もいますからねそうですね<笑>何でもいいから体力半分ぐらいにして光るみたいな人もいますけどそうですよねさあ直でピヨったぞ今おっと再びで、えー、ループしたそうですね めくりボディ直ラリアットでピヨったのはかなり美味しかったですね。ツヒットになってました。はい、なってました。おなるほど。たまにですね、あのー、中足が早くキャンセルしすぎるとカラキャンダブラリーってはいう、はい、ことがあってああいう現象が起こるんですが。なるほどなるほど。はい。じゃあ通常に出すよりも早いんだ。カラキャンしてる方が、ね、いや、早くないですけど。あ、早くないですか？ああ、早くないっていうか、中足が入った方がつながりやすいですけど。ああ、そういうことですね。はい。 あ あ, ああ、違う違う違う僕が言ってるのは、はい、ジャンプから何もせずダブラリー出すよりも、はい、あ何もだ な, くなく出した方が早いですあそうなんですか、はいそれはそれで使い道があってそうですね波動とかは完全にダメですもんね、はい、あっ勝利もいけるのかないや場合によっ、まあ、例えばなんでしょう、ね、狙うのは相手がしゃがみくらいしてるけど中足つないじゃうとダブラリーが届かないときとか直でラリアットにするっていうやり方 と今のは真空読みだと思われる、ね、真空読んで画面引かんなかったけどとりあえず昇龍ミス昇龍ミスでした昇竜でも真空でもなく波動でしたからねどっちにしろどっちにしろカバーしていたさあまた龍さあまた龍まだ金子龍ですね龍ばっかりです ね, 今日ねそうそう最近ちょっと龍残儀が流行ってますよ、ね、流行ってるんでまだブームは下がらず さあ、こかして、相打ち、画面を押しているのは竜の方、さあ、トップから直スクリュー、しかも方向して、ローローだが、イヤで割られるさあ、踏み込みダイヤ足、ドンピシャで飛んでいると、ガンギの飛びは速いので、ハイヤスの空振りにも飛びが通るという。 おっとファイヤー重ね損ないさあめくにはガードしたがスクリュースクリューいったおっとただりからもう一回出たさあちょっと か, っからのフライングパワーボムさあ、ね、この体力は厳しい長いミドルですねさあ続いてヒロポンさん さあここバルログなんですがこのあとエ S 龍、剣なのでおっ卒業あるかありますね一番最後にガイルが控えてますがあったまった宣言してますようまく爪にダブラリこのあったまったはですねあの、まあね、純粋な意味でなるほどあの来たばっかりで手が冷えてたんですが外気外気がねはいマイナス何度とかですよね今日ね最低は寒いですねさあ置き爪にダブラリ相打ち狙いガイルみたいなローキックでした おっともんだこれはストマックあいち1回でよくなるとさすがにバルログもそうですね台足からおっと今惜しかった感じスライディングスライディング泥重ねはまずいおっ中断さあ投げ勝つが この傘で今度は当たる。より一になってしまった。ダブられだしたが。硬い硬い。さあ厳しいアウトダイエット。狙ってましたねかなり。ですねかなりガードしてたので。ですね。 あの確かにバログバックジャンプするか立ち台出すかぐらいさあ今両替しているほぼ山本さんの番ですね山本さんも竜今日川島さん当たり引きましたねさあエロテープがいるまであと3人フラーパーで走る 台足画面端でさあ重ねここはロー台足で無理しなくても端から逃がさなければザンギは別に OK さあちょっとずつ画面を押し返している噛みついてちゃんと勝理出しているさあいや今のは早かったんじゃなくて川渋さんがちゃんとしゃがんでましたね 中盤はしゃがむと当たりませんさあ知識の差でカワシフが見さあ安全パさでとこれは逆に上げたのはクレバーな選択ここを抜けるのは残疑も容易ではないさあ無理しない無理しないおっと外野手一回体力追いついて さあ中盤、どうする真空は読まれてたさあセロガイルもだと2人ですねそう簡単にぐるぐる回さないですよねなかなかです ね, なかなかですね真空持ってるんでそうですよねどっちかというと3機は真空さえもらわなければみたいな感じになりがちですねそうですよね<笑>さあ S 流 X 流は流線といろいろ違うところがあるんですが通常技が減る、上流が完全無敵、特大の対処がちょっと難しい、波動がちょっと速いなどなど空対空が異常なんですよね、X 流、ねね、に比べる と,、ね、と、おっと、リバーサル波動拳に飛んでいた。 ピオリチそこで飛べるのはなかなかの強ハートそう、あの対処が難しいんですよねリバーサタツ、逆タツ巻きのああなるほど短いですからねすぐ落ちちゃうんでおっとタッチアッパーになってしまったカラりルからのスクリュ ー, ーさあ全員抜きまであと2人ですねそうですねあとディオンさんですね次 3人目さあおっユウさん剣最近結構やってますよねさあジャンプ台パンからフラパー端まで運んでおっとねじ込んださあ体力追い越したぞ波動にダブル上げが当たる がおそ逃げ切ったり逃げたがさわしも相打ちモード大昇龍きっちり落としてめくりはガードおっとチョップで落ちたおっパウッったがこれはダブラリー重ね重ね読みでしたねさあ剣でザンギからダメージ取ろうと思ったらまあ一番いい近づき方は 大パン空突なんですけど、大パンジャンプ大パン空突ですね。はい。あれはちゃんと出すと残機もガードしかないみたいな状況になって削りながらタックを仕掛けられる状況。なるほど。その後が有利ですよね。かなり。そうですね。ヒットしてれば大足までですし。さあミドルミドルでミドル長い。勝ったのはかわしでさあ。さあ最後の全員抜きまであと一人。 さあ、最後のプレイヤーはスロテープさんのガイルガイルなのガイルだ本当にガイルだこれを倒せば卒業だが終わったかまだあるかまだあったあー終わったのかな終わっちゃったのかな そうっすねいつもやられて嫌なことをやり返さないとおっダブラリーが出てないぞサマー打たないでしょ多分そこは打つ人いないでしょさあ一回目いったがこっからが気まずいぞ 危ないところきっちり守ってダブルサーマー削りきったのかなるほど開幕は飛ばれてしまったおっと上が出てないぞ危ないところ危ないところ 画面端で2回飛んできたしかしおっスクリューでバニシからスクリューでコンボと無事卒業もうもうもうクレジットないですもうクレジットないです<笑><笑>卒業あっさり卒業卒業は残疑できんはひどいなちょっとはい ちょっと待ってくださいねはい、えー、ドカタさんとエクスパーさんですよねカ島シムさんは一番ケツに入れましたねえなになにさあ お互い色が被らない同士、えー、1ピーガーがオレンジの竜のエクスパさん2ピーガーが岡田、えー、さん竜これ意外と多分2人ともやってる組み合わせですねお互いやってるうーんダイゴスのあとんか欲しい ダイゴス昇竜とかもつながりますからね、多分真空出し合って、おっ、ね、なんか起きてましたね、いい感じですね、中内さんですね、2人はどうやら、結構そう、ね、あれ、もうちょい距離があると両方球が消えたりするんですが、そうですよね、両方食らうはちょっとね、珍しい、ち ょ, っとちょっとサーカースプレーですね。 ダイゴスの後は確かに勝利つながりますねそうですよね手の速い技もつながるんでまあ2ヒット5個ゴッゴッっていい音がするんで確認したいところですねさあこれはさすがにあーっと出してしまった今引っ掛けでしたよね完全に罠にはまったさあ続いて金子さんかな さあ金子さんの DJ 金子 DJ、はい、ジャック、ネクリアガードこれ、竜は波動をバカバカ打っちゃっていいですからね、ある程度ある程度なんですけどこれもやっぱりある程度なんですけど全部の組み合わせがそうなんですけど相手の飛びが。 波動を蹴れるところまで来たら、ということですね。そうなんですよねで DJ は実はその割と蹴りやすい、うんうんうん、蹴りやすいというか、飛んでいて足を伸ばさないと、今度は竜馬が対空難しい間合いがあるんで、そうですよね、昇、は、竜、い、が届かない間合いがありますよね。で蹴りの先っぽで飛んでおっと、打ってねえぞ、こいつと思ったらば、ば足を伸ばさないという手もある、そうですよね。さあ、今、めくりまでいったんですが、ガードされると、ちょっと体力と時間の跳ね合いで、はいはいことですね。はいはいはい ののぐらいの場合で回収よりちょっと遠いぐらいの場合で も, もう DJ 足届くんでそうなんですよね軌道といい判定といいすごいいいんですよ ね, すね相性がそして足払い体育もちょっと難しくなるので、まあ、でもあの距離だともらっても一発なんですけどね一発なんですけど結構まあ さあパンチで飛び込んで投げて前を離したが、えー、体力リードは DJ こうなっちゃうとあーちょっと待って中 足, 中足払いそうですねあの距離竜側は思い切って波動を打つかちょっと中足中盤かなんか置いてみるかの間合いですが今のは金子さんが 一枚手でした ね, ね垂直ジャンプ勝利 見, 見てましたからねさあ今回は龍川が固い動きで端まで持っていっていいトリり籠さあこれは厳しいぞさあ間が空いたのでなんとかしたいがまだ壁端は出られない、ね、龍川は転ぶのが最悪転ばなければ全身ガードがすごいですよね あ, あ、30秒を使えれば相手を殺す必要さ転んでおーあっと昇龍出させたんですが投げに行ってから投げたで、ね、歩き投げに行ったところにさあ入っていくのがヒロポンさんのバイソン クスパーさんはバイソン戦はどうなんだ、はい、バイソン戦は、えー、そうですね2回転さんにかなり苦戦しているらしいんですがそれ以外ですよねやる気はあるんですけれども、まだちょっとバイソン戦のクスパーさんの割とのらりくらり的な動きがあまりバイソンには機能しないという、かこの試合は綺麗に運んでいる。はいはいはい おーっと竜巻で削った感じですよね、そうですね今で、そうですね、今ガードもできないので、はい、通常はちょっと落とされてもおかしくないのはあれなんですが、体力リードで相手がもう波動もガードできないって状況だとああいう技も機能しますね。さ、ね、さあ逆に向けて脱出落とされて おーっとつながってないがいい連携ですね今のは、ね、あっ落ちてなかなかいいヘリしますよねさあ2発ガードさせて怪しいガードは落ちて 裏から新人クーラー使わせるさあ、異様にオーアーが少ないですねうーんちょっと波動が多いんですかね、嫌なところにあとあれですね、ある意味距離詰めようとしてますね、ヒロポンさんはそうですね、ためなくなるんでどうなのか分かんないですけどね、自分はあっ、二発いったさあ、ヒロポンさん、勝利。 じゃあ、川島ですけも山本さんが出番なんで、えー、山本さんがチュンリーですねヒロポンバイソンさあチュンリー戦はどうですかねバイソン側が結構面倒くさそうなイメージあるんですけ ど, ど, あすけどまあでもそんなに高速な試合にはね、ならない ことが多いですけど。さあ、しっかりガードして。さあ、画面端にじっているが瞬時はすぐ抜ける。ーー背中グリスが下がなげ。えいーー。さあ、いい飛び。 ああ球の処理ですよねさ あ, あ, あ100でスタイクあれ強いんだゲージも立ってしまってもうめんどくさいダイソン・側はまだ溜まっていないかなガードし て, ってないあっ 投, 投げが減る死んだやはり投げキャラ 強い減る減るさあ続いてスー君ですねスーダルシュムさあほぼ山本チュンディいスーダルシュムダルシュムチュンディはねダルシュムがちょっと難しいカードですけどそうですねまあ大幅に不利ってわけではないんで まあいい勝負になるかなと落 と, 落としにくいチューニーのトリオきっちり落とせるかどうかとさあ、良さんいいですねあのドリルをちゃんとポパンで落としますそうですね、ドリルガードしちゃうと割とダルシウムペースになってしまったりもするのでそう、ガードしてあー見てから食らってしまったさあ、しかし分かんないよ踏みつけ踏みつけてある 山本さんは今、痛いインフェルノ食らったんですがね最後、なんとか上からかぶせることができましたねさあ、ファイヤー燃えてここ股関から台形おうまいさあ、画面端はきついぞ、チュンリーさあ、逃げたが投げて先生が敗ちゃった。 ここは背中蹴りを読まれてましたね高い幕間合いを詰めていく中間から逃げに行ったところテンション投げてさあバックジャンプ中継で投げ解除、拒否乗り切インテルのまともにもらうはここは苦ったスーダンシム やっぱね、さすがにチュンディでもね、画面端に追いやられるとね、結構きついんですねいやー、かなりいい動きでしたよ、山本さん。本当ですかええー、まあ最後ね、画面端に行ってしまったんで、ししちゃいましたね、えー、きつくなっちゃいますけど<笑>さあ、ディオンさん、ありがとうございます、ディオンさんの、えー、あ、あれですね、間違えたんですね。 間違えフォーク、うん、S, S フォーク S ーできなかったのかな間違えクレア補充してあげれる感じですよ ね,、まあまあ、すね<笑>ダルシムのドリルが減らない減らないとね、ダルシムのドリルってね減らない時 減らないですよね削りと同じぐらいしか減らない、2ドットとかしか減らないときあるんで、ね、当たってんだよねみたいな、ですよね<笑>そう最後、だから、ね、あと一発でドリルで死んだと思うと、と相手死んでなくて逆に殺されるとか結構あるでディオンさん、エスホークですね、さあダルシム、S ホークはね S ホークワンチャンで殺せればチャンスはあります。 と言っても、しゃがみ台系が速いのとあとはあのジャンプライパンですねあれが強いあのジャンプライパンと昇龍を食らうとピヨリます、があるしほぼほぼピりリす。お、ただファイヤーモードが完璧すぎるぞあ、結構いろんな技ペチペチ食らっちゃいましたねそこねフォーク側はね、まあ、体力、まあんま関係、自分の体力ね、あんま関係ないですけどまあ、死ぬまでには触りたいなという。 さあ、この状態ですね、1ラウンド取られた状態の S4K さ、超硬くなってるんで、そして攻撃力上がってますさあワンチャンでジャンプライパンから昇竜でピヨれば、めくりから1回で死ぬ可能性がある。なるほど、ダルシムだと2発でピヨる可能性がある。そう、ジャンプライパン大昇竜でピヨって、あっと、っと逆に、ここはスー君が結構、伸ばした手足、まあ、置いてある感じでしたけどね。 お、えー、と、セロゼフさんかさあセロさんあ次俺かスーさん2キャラ目んでしたっけセロさんはザンギューザンギダルシムねこれザンギーきついですけどまあ、夢、はい、夢ありますよねそうですね、うん、ワンチャンありますまあ、S 4ークよりはちょっと劣るかなって感じですけどまあ1回こかせば ここは残技のスペシャリストのちょっと技を見せてほしいですね、そこでおお。ここはコマンドのカットがないーうわーっと<笑>大ゲーです、ね、そっか、そうっすね、リバーサルでもろぐらいしちゃうときついっすね、今の。さあどっちかで足を当てるか、飛び落としたい。溶けた、やばい距離だ、これ、死んだか。終わったか 2ラウンド目なのねさあなんとか取り返してさあ開幕どうしようと騒いでますさあ飛んでみたお互い飛んでた何もない<笑>さああのジャックファイヤーがキスイ<笑>ジャックファイヤーしゃがみ中盤さぁ飛びは相打さ あ, トービーは<笑>さあもう飛ぶしかないですね残ンギねあ<笑>っと今だがちょっと読み間違えたか 体力もないああこれはもう死亡ですね今うあれですね<笑>今流れに身を任して飛びましたね最後さあここでかわしむ DJ いやいやセカンドさ あ, あまた これ DJ は近づくのつらいのかい近づく必要もないがあーっとぴよっているいや結構近づくのつらいですよこれも明らかに言ったり注意ガイルほどではないです、うん、ガイルダルシムの流れ、えーね、と思えばいい近いんですけども DJ の方がいいとこかガイルよりは全然いけてますですよねはい、はい、まずめくりから一発で殺せる可能性があるあと転ばせる数がそこそこ多いそれからけちょっと近い前合でスラキャンジャックとかで中途半端なものを置かれたりする、はいはい ね、シャガパンにジャクソバットが当たるとかいろいろあるんですよ。あー、ネタ的なのか。がネタというか、ちゃんと、ダルシム側にリスクを負わせるコードが取れる。ガイルがガイルはないんですよ。ああ。まあ言ってる間に負けちゃったんで、あれなんですけど。なるほど。さあ、えーと、スーさんが連勝中。ドカタ先生。ドカピョンがね、ドカピョンが。 さあこれぐらいファイヤーモードがしっかりしているスーさんのダルシムに理由はちょっときついかもしれないが、岡田さんの全部を出し切ればなくもないああそうですねだからスーさんとカシ島さん。 あ、なるほど2勝3位なるほど争っているんですねまだまだありますからね あスーさんも全裸でしないといけないっつってる生シンクもう一度一先ずつでいいんじゃないですか<笑><笑>さあ竜巻あっあ動画漏れたがーー俺はもう 良くないですよ良くない状況だぞですよねはい、えー続いて金子さんなのかなはい、金子さん 選んだのは DJ、今日は DJ なんで、両方ともちょっと知らないとダルシム戦はきつい組み合わこういうことっすよね、あれ、ダルシム倒せるキャラいるのかな、なまあ、バイソンなりチュンリーなり、ちょっとチュンリーはもうやられてるんでしたっけ、もうすでに死んでます、なので、あとリュウと、あヒロポン・バルログがあります、そうですね。<笑>ヒロポンさんのキャラ両方とも 逃げてる感じそうですねちょっとエクスパーさんは両方理由なのかって、ね、そうですねただ、まあ、本人そこまでダルシム苦手にしてるイメージはないのでそうですね<音声>大事に行くところそうですね綺麗な立ち回りでダルシム倒すのはなんかおっと余計なことしてしまったあっとめくられたちょっと最後投げちゃおうと思ったかな 見逃ささなかったっす ね, ですね金子 DJ さあ皆さんとりあえずソニックでいつも鳴らした感じでエアスラが早いので、そうですよ、ね、当然まずはカメの飛び道具のキャラクターはまず、とりあえず基本、遠まで打ち負けないというのが第一条件なので、それがないともう。 くらいの周りで打ち負け て, てるようだともうちょっとさあスラータイクーさあ1回飛びが通れば体力的にいい感じさあ今のソバットとかですねいいですよね今の ね, ねダルシムの暴れ行動をかれるのでさあインヘルの四発だこうなるとさすがに厳しいおっと今チョップが置いてありましたねダルシムが無理することないんで ち合う捕まれて、普通ジャンプにおけてはいるんですが、あ、ただ、DJ もゲージがたまると結構、このぐらいの場合から手足のバットのところにそそうです、ねそう、ここもガイルとまたかなり違うところで、横とシングルキスパコンがあると。 私のクレアム結構でかいんでさ あ, あースーダルシム勝利さあエクスパーさんエクスパーさんさあ続いてエクスパーさんの竜。 優先は絶対やってますからね、ダルシムねそうですねでもファンタジスタと呼ばれるね、やっぱ人ですからね、竜、ね、もフリは不利なんですけど、はい、ダルシム側にやることが十分ある、弾がきちんと打ち合えるのと、まあ、竜巻でヨガファイヤーにリスクを押せることができる、そして何より真空溜まってしまうとヨガファイヤーも打ちにくい。 そうああこの謎の竜巻傘だよ ね, ね知らなかったのかいダルシムがもき綺麗に落とそうと思うと一回ガードしてとかちょっと面倒くさいんですよねああなるほどスラスラくぐりでガードしてからお釣り入れるそうです ね, そうですねちょっとお っ, おっとして伸ばした手足にも一応勝利をもらたった感じです ピンクルで蹴付けてシン、ね、使ってしまうのがいいのか悪いのかまた今ちょっとわからないんですができれば当てたい当てたいし、ね、持った持った状態でファイヤーを打てなくして立ち回るという、うんうん、そうですよねはいルシン誰しも側からするともうガードで済むならばシンもう同じなんですよねシうんシっと遠い前から飛んだぞ おっとファイヤー一気に近づいてきた甘えを許さない立ち回りでおっとあ刈り取った完璧だったさあスー・ダルシム勝利最後のプレイヤーかなヒロモンさんこれで皆さんスーさんのダルシムと当たったことになるんですが、はい、大丈夫ですかねあお金入れなくていいやー入出ちゃいましたはい、はい さあ選んだのはバイソンバイソンだったこれはこれはあれですね意外です ね, そうですねバルログいくかと思いました、ね、本人の慣れの問題とかもあるんで な, なるほどどちらの方がいけるかはまた一概に<笑>でもダルシムからすると絶対バルログの方が嫌な気がするんですけどねうんそうですね なうんまあ、不条理な死に方があるのはバルログだと思うんですけれども、うん、予想外の死に方がさあ1ラウンド先制していくファイヤーモードがやばいぞジャック・ファイヤーのチャではなかなかいい垂直ああああた。 さあ投げたさあこれでスーダルシムも卒業卒 業, 卒業同士さあ2人目の卒業さあじゃあどうします 3… えでも卒業同士だから3位やります ?1 位タイだから。 ファイナルいっちゃいますいいっすかいいっすかファイナルで。ファイナル。じゃあ、ファイナルということで、両方卒業なんで、カワシムザンギ対、あ、タイムリミットね。トねセンギュー。セイユー。カワシムザシムとスー、あー、ごめんなさい。カワシムザンギとスーダルシムと。これで、イーブンの3先やればいいんすよね。はい。 の、あのー、サイドはサイド変えるお余裕を見せた残機だから残機最強なんでね椅子があったかいそれあったかくもなるでしょう ずっと座ってるわけだからじゃあすいません、えー、決勝はスーダルシム 1P 側、えー、カーシムザンギ 2P 側ということで3先でお願いします3先ですえーっと今回ねお互い卒業で一周しちゃったんで、えー、あれがないですどっちがリードとかないです<笑>とりあえず普通の3先で決勝してもらいます さあ、これはまともにやれば当然ダルシムなんですがはいダルシム側もね1回のダウンからちょっとドキドキが始まるんで、もうドキドキタイム始まった、あそこでおーっと、しっかり重ねて、これはまずいぞ積み重ねたものがね、1回のダウンで失われたりすることもあるんで、そうっすよね。10割いかれちゃいますいそして ダルシムの攻撃力、ザンギの防御力だと、倒しきるまで時間がかかるんで、ダルシム側もね、集中切らさないのがなかなか大変。うん、なるほど。はいジャ。ザンギのジャンプも早いんで、今みたいな。ああ、そっか、ね。結局、ダルシムが勝つパターンだと、時間がかかるんですよね。かかります。そういうことですよね。そうです。こんだけ一方的に攻めていても、もう、ね、一回コンボが入ってバンバンバンとかそういうんじゃないので、さあ、ドキドキタイムさあ、来たぞ。 最後はなんとかゴールがタッチ的なもので落としたっぽいかな最後いやタチパンでしか何かの相手ですね、はい、しゃがみ中パンとかも強いんです が, が, かですがさあが1かが1かが1さあ一からさあ橋追い詰めてるがこれはこれはダルシム結構 ね、後ろに陣地があるんでバックジャンプができるというのは結構大きいしかしなかなかとどめがさずに、ね、やっぱそうですね時間を使っちゃうんですねダルシムが勝つということはそれだけ、うん、これはちょっと時間的に面倒くさいえーっとまず1試合目は、えー、スーさんのダルシムということでれは確かに神経使えますねそうですよね なるほどですねダンギはジャンプが低くて下に強い技があったりさあ、しかも触ってっしまうとここまでいやー、そういうことかって感じですね、はい、走ったスクリューの後普通に前ジャンプするとダルシム側のショーパンチが間に合ってしまうので続かないんですね、そこでダンギ側が少し工夫する必要があるんですあーなるほ ど, なるほど、はい、直ではめに行くのは無理なんですよね。 何かを考えないといけないはいししゼロドットなのでガルシム側は落ち着いて飛ぶのか地上から技を重ねるのかを見ないといけない見てからってことだよ ね, そうですね相手は見てから行動できるんですねこれもあんまり画面の端まで持ってくとガルシム下がった方がいいケースもあるんです ね, ねスクリュー食らった時にザンギが壁に引っかかると 次のハメが継続するので今のチョップあれがちゃんと出てると大丈夫、うん、そうですねおっとこれはいったぞさあリーチがかかってしまうさあ2試合目もスーさんいやいやいやいやいやい や, いや色が悪い色が悪いさ あ, あここから奇跡の逆算盾はあるのか いいているそうあのダイエットを通さないこと、そして最低相打ちを取ること、さあ端まで持ってきて投げ返し、これはでかい入れ替わった、かなりでかいですね、陣地が取れて、しかもハメが継続しないという、いいうう痛いファイヤーもらう、シャナーパンが出ず、台足。 だがもう相打ちもできないぞあっと今カラジャンスクリュー入ったっぽい距離でしたねそ う, そ, う そ, うそうですね体力も上がってましたがちょっと色が悪かったが色が悪いセロテープリスペクトでバニシングが出てしまうンンチョップあのチョップが出てるうちは大丈夫さあ上からさあ無理やり引き離した ハワーシムからすると勝ちを逃した感じもうスクる一発なんでもうねダイエットをかなり警戒しないといけないんですよあ日さあファイヤー出る前に掴んでました ね, ね今ファイヤーを避けるようなイダイヤシップ開幕ダイヤシー車かなりおいしいりさあ橋に引っかかるぞそうあれ重ならないんですよな重ならないからチョップが出る は, はい さあノーマルチョップ落としはちょっとね安定感ありますからねさあまた上から行った左ガードさて行ってみたさあ必死でもんでテレポ出たがテレポ追っかけたああ川島 逆, 逆転の一勝目3試合目は川島さんの残技ってことですねはい21 そうなんですよ三先なんですよ、これそうです、ね、残念ながら4ラウンド、事故らせないといけないもう自分を褒めてあげたいレベルのね、はい、頑張りでしたねさあ、開幕、あのしゃがみパンチがマジきつい、本当にきつい、あ<笑>あなんか対空させなくてもいいっぽいのよね、あれは地上でガードでも十分なんですよね。そうなんですよねはいいいやらしい ちょっと考えますね、皆さんね。あれ、そうですね。僕が最初にやられたのは鈴香さんだったんですけど、まあ、どうにもならんかったですね。ああれ用のダイエットが一応なくはないんですが。さ あ, あ、置いてある。伸ばしてあった。優勝に、そう、置き、置き。さあ、立ち中継、立ち台形が置いてあるのも結構めんどくさい。さあ、さあ、ここから、読み勝った。ちょっと遠かった。 ってないが上からさあこっからでも負けられるぞこれゼロドットですけど1ドットあんのかな厳しいっすねさっきの展開だとタイヤーモード継続中あれ連キャンジャンプなんすねあれそうですね連キャンジャンプとかもしてるんですがさ あ, あっと当たってる伸ばした手先に当てた、ね 諦めずに、はい、あ意外とあるんですよね手の先当たり判定がそうですねさあいったぞ壁端引っかかってこれは死ねる距離あっとこれは安定してミスらないスメだミスらないやとりあえず4試合目4試合目カシムザンギーと これ最後になっちゃいますよ最後の試合ですよさあこの色はあこの色大丈夫ですかこれは確か相手がピヨルとインフェルノが出ない色ですねですよね<笑>さあこれまずくないですかね色ね、まあ、結果が全てだと思うんで頑張ってもらいたいさあつまったぞ選んだ色が高め これは重なるおっと、おっと終わった、しかし持っていかれた、先にリーチをかけたのはなんと川島さんに生多の相手のリーチをかいくぐって、ここで初めて川島に先にリーチがかかる、逆転的なやつですよね。さあ ああなっちゃうとやっぱダルシムダメなんですね。さあ、そうですね。端まで持っていかれるとさすがにちょっと。おっと、バニシーが重なってない。ここですね。あそこでファイヤーとか打たずに。お前どうせ飛ぶしかねえんだろと。うんうんうん。それ読まれてる感じですよ、ね。さあ、取り返そう。さあ、お互いリーチ。さすがにね、弾きスクリューで吸うのもなかなか難しいですし、ガードしてれば打撃は食らわないので。はい。そうなるとやっぱり残疑側は何かなんだムんだどっかで、 飛んだりしないといけないですね。さっとさスライディングスラ対空が間に合わず、さあ読み勝って、あっとテレポで逃げたが、で金川修三ここで川島さん勝利おめでとうございます。嘘、スラ対空が負けたのが痛かったですね最後。日本選手団の逆転。あれすら入ると大足まで入ってかなり状況やばいんですが。あーうんうん いやーおめでとうございますさあまさかの逆算盾はい完全にきんです ね, お, ねお願いします<笑>かなり歴禁案件ですねすいしみですどうもいやさっね強いっすねこのキャラねいけてますねこれねちょっとダルシムでは止めるの難しかったがあーやっぱね色ですね 色, 色がよかったあ色がねいい いいっすねまあ、力強い感じがあります ね, すねそれに比べてスーさんがち ょ, ちょっと最後白くしちゃったのがねああそうですね2 回, 2回ぐらいねなんか読み間違えてまたよ ね, ね<笑>読み間違いもあったしあとはファイヤーの打ち方がねちょっと俺が途中からもうよ読み出したんでなるほどあのタイミングをちょっとずらすだけで多分あのこれは勝てない打つと見せかけて打たない的なだけでも あとは、超遅らせて撃つ。ロガファイヤー、ロガファイヤーとかやると、普段に何もできない。<笑>さあ、そんなわけで、あー、なんだよ。あとですけど。おとうございます。はいどうもこんな感じですかね今週は、なんかありましたっけえ、今週は小道ラッシュも一段落したんで、なんか普通の、大山さん、西日暮里さん、僕あんまスケジュール把握してないんですけれども、 もうちょっと2周目なんで、はい。明日の土曜日はバーサスなんですが、明日バーサス、はい。あれですよね、二回転さんが体調不良とかで、なるほど。インフルかもみたいな、ね、やるのかやらないのか。感じですよね。なのか、違うのかみたいな、よく分かんない状態ではありますが、はい。一応やるんじゃないですかね。あその辺、あの、皆さん、ご自分でインターネット的なところで調べて、そうですね。はい。で、日曜日もあるはずなんですよね、第二 日, 日。ほうほうほう ぐらいかな深谷は来週です、ね、来週ですか、はい、16だったはずですねさあそうすると特にない感じですかねま ん, ん,、うん。ど っ, っかはいあれですよねよく考えたらあのー、土日で月曜平日で火曜また祭日ですよねおこれまたバーサスが混むパターンバーサスそうっす火曜日の祭日というパターンですよね まあどうなんでしょうね、ちょっと寒いから外出るの、嫌な感じもしますけど寒いのプラス、ちょっとね、物騒物騒というか、ああ、にょろにょろ的 な,、ね、ろろ的なウイルスがはいあれあれですよね、うん、比較的近所の病院にあいるとかいないとかいう話ですよね、なんかあれですよね、この界隈の某国立病院 に,、はあ、病院にそうですねちょっと、でね、ニュースなんか見ていて、近いところの話題が出ると、うん、おっって、あれあれと思って、知ってるぞ、ここみたいな。 ところですよね。はい。いや気をつけていただきたいあのー、手洗いうがいマスク。そうですねアルコール消毒ルルちゃんと有効らしいので。そうですね。すねはい。ガセネタをね信じないように。信じないように。はい。以上ですかね。そんなもんですね。じゃあ、はい、まあこんなわけで第百四十九回、はい、四季の北海道優勝は川島さん残りでした。のできん残りでした。できんおめでとうございます。はい。ありがとうございます。あ来次回百五十回なんですね。<笑>そうですね。 150回。まあ特に多分、特別なことはしないと思いますが、150回そうですねはい、はいはい、人がいっぱい来るといいな。そうですね。なわけでぜひお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。